肉だね。肉があるんですけど、うん、まあ、ボタン電池の誤飲事故。っていうのがありまして。ま、う、あ、んうんうん、ょうほどならないようにということで注意喚起されてるわけだよね。はい。うん、で、まあ、実際にその誤飲症どうなるかっていうのを、うん、まあ、この肉をその体の一部、まあ。臓器に見立てて、うんうん、えっ、ー、と、実際にやってみようと。いうことにす、うん。その肉は何でしょう。ええ、やっぱり、さみ肉を使ってま す, す、ね。はい。実際のあの胃袋とはちょっと。 あの環境違うわけだけどね。あ、まあそうですね。うん、はい。それじゃあ、はい、やってみてください。一応まずは、えっ、ー、とまずはこの肉なんですけど、えー、中にボタン電池を入れるためにこれちょっと中はこう半分くらいに切って挟めるようにしてあります。ボタン電池を挟みます。うんうん、はい。えー、でもう一つボタン電池を使って肉にえっ、ー、と接触しているっていう状態でもどうなるかっていうのをね。うん 確かと思います。なので今このボタン電池をねない部分の方にはい、うん、こうやってね、はい、30分ぐらい経ちました、はい、じゃあちょっと様子を見ていこうと思います、うん、また見た感じなんかもうちょっと変化が見えるんですけど、うんね、じゃあまずあの表面の方に置いた電池の方の様子か見てみましょう、うんうんはい、あもうしっかり溶けてるって感じでんかちょっと黒ずんでて、うん これが体内に入ったら危険だなっていうのはよくわかりますね。うんはいうん、で、えっ、ー、と、中の方もちょっと見てみるんですけど、うん、まあ当然、まあ、同じようにこうなってると。うんはい、ちょっと泡とかも入てね、うん。ちょっと剥がしてみるか。うん、あやっぱりね。はい。剥がしてね、うん。黒っぽくなって、ちょっと溶けてるって感じですね。えー そうだってことよく分かりました。うんはい、じゃあこれはこれ、もっと置いたら長くね、大体1時間くらい置いたやつをちょっと中見てみようと思うんですけど、どどうっうもうあやっぱりこんな感じで黒くなっちゃ う, う, ちとうぐちゃぐちゃだ ね,、はい、ね。電池もちょっとね、変色してるんですけど、うんまあ、溶けちゃってるっていう、金、う、属、ん、の成分が溶け出して、うもう胃が、ねまあ、た, だれるただれちゃうっていう。ね反反応してのか いっっててここととはよくわかりました油そうだってことがね、はいはいはい、じゃあボタン電池っていうのは、まあね、紹介した通りなんですけどこの面がプラスで、うん、裏面がマイナス極になっていると、うん、ただこのヘりの部分ですね、うん、ここまでがプラス極でマイナスと接触しやすいんですね、うん、ここ何かものが当たればでまあショートしやすいと、うん、だからま あ, あの持ち方も結構気をつけなきゃいけないんですけど こういう構造だからボタン電池は危険だよと。例えば電気の流れる、流れる、まあ、金 属, と か, 金属のものとかと、あと電池同士ね、をなんかここをちょっとにして、ボタン電池に限らずいろんな電池こ袋にさまとめて入れるっていうのしてると、たくさんそれを重なったりするとここ 接, 触す接触して、まあショショートっていうかまあ接触しちゃって危ないと。いうことがあるので、うんえーまあ、保管 保, 保管方法も考えなきゃいけないということですね。はいはい。